秋の壁面飾りにぴったり画用紙と丸シールを使ってとっても簡単に作れる赤トンボです赤いやつ切り画用紙を4分の1に切りますそれをさらに2センチ幅に切りますオレンジ色の画用紙も同じように切ります9本ずつできるので赤2本とオレンジ1本 オレンジ2本と赤1本の組み合わせにします1本が胴体になり2本が羽になります胴体は縦半分に折ります折ったところをのり付けします羽は2枚重ねで半分に折り折ったところを少しだけ三角に切りますそこから 1、2センチ開けて、羽の先の方に向かって、斜めに切り落とします。広げると、トンボの羽のような形になっています。これを交差するように、胴体に貼り付けます。目は赤い丸シールを胴体に貼り付けて作ります。ここでは直径9ミリのものを使っています。 このままでは剥がれやすいので裏からもシールが重なるように貼りましょう修正ペンで光を描いたら出来上がりです胴体が赤いトンボの目玉は黄色い丸シールを赤マジックで塗ってオレンジっぽくしたものを使いました赤いシールを使っても構いませんたくさん作って群れで飛んでいるような感じに飾りましょう